こんにちは今日はこちらの新型クラウン。こちらの方はクロスオーバー G の 2.5LTHS2 の E4 になります。こちらの今日は試乗のインプレッションをしていきたいと思います。でこの車はクロスオーバー G のアドバンストレザーというモデルになりまして、えー、598万円の車。新車の車体価格が570万円でオプションが入りまして、 えー、593万円の車とのことになります。こちらのご紹介します。でこちらの車は、ブロンズプレシャスブラック×プレシャスブロンズという仕様の色の車になっています。それからデジタルインナーミラーと寒冷地用ということで装備がついているのと、ブルーシジョウ、パソコンテーブル、連結、ビーズクッション、フロアマット、 その辺が付いた仕様になっております。はい。エンジン自体は、こちらは 2.5 リッターの PHS2 になります。で、これ、思ったんですけど、クラウン自体、こちら、あ、こうやって、このクラウンなんですけども、ボンネットダンパーが付いてないです。上まで上げると、ロックするのかなと思ったんですけど、ロックはしないですね。一応、ああいうダンパーが付いてて、衝突時の このボンネットが浮き上がるような、そういった衝突軽減のシステムがついてるんだと思うんですけれども、これ、ボンネット自体はボンネットアンパーがないので、支えないといけないという状況です。はい。で、こちらの方は、えっ、ー、と、21インチということで、まあ、クラウンのね、乗り味。まあ、試乗動画を見ていただければお分かりいただけるんですけれども、本当にクラウンの今までの従来の乗り味を、やっぱり、 味わいたいたという方にとってはインチダウンというのもまあおすすめできるのかなということをすごく感じた車になります。はい、でこちら車内なんですけれど車内開けていただくとまあこの辺のトリムなんかはまあ結構こうハードプラーを使ってたりはするんですけれどもまあ実際に乗ってみるとすごく車の、えー 上質さっていうももののを感じ取れるものになってますこういった絨毯自体もこのフロアマット自体も結構重厚感のあるものになってますし今回オルガンペダルになっておりますシート自体はレーザーパッケージということで本革のものになっております<笑>でまあ、乗ってみますと まず、エ、えー、ンジンシートを使用していて。で、このステアリングと、それからシート自体は、えー、記憶できるものになっています。こちらです。で、ちょっと新しい装備というか、まあ、こちら、ステアリングヒーターがこうオートになっていたりとか、えー、とレベルは、えー、2段階で設定ができまん。でこのようにシートベンチレーション、 ですそれからシートヒーター、まあ、2つついておりますのでこのレザーのシート乗ってる時 の, その群れとか、まあ、そういったものもなくて済みます、まあ、この辺はさすがクラウンというところがあっていいかなと思いますディスプレイオーディオ自体は、まあ、こちらはノアボクシーとあまりこう大きくは変わらないような見たくれにはなってます で、こう、ドライブレコーダー。まあ、この辺が結構違います。ここが、このように、えー、今回こちらのクラウン、これもオプションなわけなんですけども、かなり解像度が上がってまして、上位録画、手動録画、イベント録画、駐車中録画といった感じで、こういった、社外品にも付いているような、こういった装備が、純正品にも付くようになったと。 いうことです。そこが結構大きいところかもしれないです。はいまあ、なので、見たくれは基本変わってないですけど、やっぱりクラウンならではの装備というものがやはりこうついているっていうところも結構注目できるところになってくるのかなと思います。はい、あとはこちらの方です。まあ、こちらの方は、まあ、ノアボクシーのこの シフトゲートを少し短くしたような、まあ、そんな感じのものになっています。で、こちらで、ドライブモードの調整が3段階でできるというものになっています。で、もちろん電動パーキングブレーキで、EV 走行も任意ですることも可能 で, で、オートホールドもついています。 はい、それでは今日は、えー、こちらの新型のクラウンこれは 2.5 リッターの THS2 熟成された THS2 になりますでこちらのインプレッションを今日はしていきたいと思いますでまず第一印象は やっぱりこれあのバイポーラー型のですねニッケル水素 の, あのバッテリーを積んでいるので今まで の, あのリチウムイオンバッテリーとはまた少し異なりますでこちらの方がやっぱり出力的にもかなりこう上がっているということでもう走り出しからもうエンジンかかっていないような状態でもう EV 走行を始めているといったまあそういった感じになっていますで私もクラウンかなり久しぶりというか父親が昔 だいぶ昔のクラウンですね、乗ってて。クラウンの乗り味って、あのー、こういった船みたいな感じの、なんかこう乗り味。あの、水上の上にこう走って、あの、水上の上を、あのー、船が走ってるかのような、まあ乗り味っていうのが僕のクラウンのイメージだったりするんですけれども。 あとはもう身近なのっていうと最近もうタクシーもジャパンタクシーになっちゃったんでクラウンが減ってきてますけれどもあのクラウンの、ね、コンフォートとかも、ね、そういった乗り味だったですよね。 でそれがやはりこうクラウン的なあの乗り味ゆったりとくつろぎながら乗れるというのがやっぱクラウンの乗り味になってくるのかなって思うんですけれどもやっぱそれに対してはやっぱり少しこう21インチ の, あのタイヤホイールを履いてるっていうこともあってちょっとやっぱりねこうゴツゴツ感っていうんですかねこうちょっと芯のあるようなあのそういったちょっと乗り味があるかなって気がしますね。 多分今までクラウンにこう乗られてきた方にとっては少しこう足がちょっと硬いんじゃないのって思う部分っていうのがもしかしたらあるかもしれないです。でこれ結構モードがこれは3段階のモードで切り替えができるようになってるんだと思うんですけどでもすでにこれノーマルの状態で確かノーマルの状態だったんでノーマルの状態から少しこう、うん、あのー、ゴツゴツするなっていう感じが 従来の今まで の, そのクラウンっていうイメージからするとちょっとあるかなって気があの僕自身はするかなっていう印象がちょっとありますねでこれの RS になってくるとコンフォートモードっていうのがあるんですよねこれはそうですねこれはスポーツノーマルエコだけなんであのコンフォートモードっていうのがあるんですけどそっちになるとやっぱりそのクラウンの あの乗り味っていうものがものすごくこう体現されてるっていう話をあの藤友さんが何度かされてましたねうんだからより一層こうクラウ ン, ラウンのこのんだろうなあのゆったりとした乗り味を求めて車を買うんだっていうことなのであればうんやっぱり RS の方がいいんじゃないかなって気があの僕自身はするんですけれども うん、でも、いかんせん、これ 2.5 リッターの THS2 なんで、重量的にもこっちの方が200キロ軽い、RS ルールも200キロ軽くて、で、出力に関しては、こっちは200馬力ちょっとぐらいですかね。で、トルクが、トルクも確か220ニュートンぐらいかな、だったと思います。で、RS の方は340馬力かな。で、トルク自体は460ニュートン。システムトルクですね。 出力、出力ともに、えーまあ、全然馬力も出力 も, 違う出力も全く違う車なんですけどでもこっちはやっぱり燃費としてはかなり高いもうリターン20超えてますしでかつレギュラー仕様なのでやっぱ実用性ということでやっぱり考えていくとうんこっちの方がやっぱり、あのーまあ、今 RS がねすごくこうクラウンの本命って言われてますけどもでもどちらかっていうと。 あのー、まあ、こっちの方が、やっぱりこう、売れ筋になってくるのかなっていう気が、僕の中ではするかなと思いますで。やっぱクラウンなんでちゃんとベンチレーションもついてて、これ気持ちいいですよね。ベンチレーね。あれ両方は使えないですね。<笑>これ両方使えるといいかもしれないですね。<笑>で、当然試行ですよね。ちゃんと、あの、ステアリングヒーターもついているし。ステアリングヒーターオートなんですね。へ、えー。 やっぱこういうところはやっぱりこうちょっとクラウン、あのー、試乗車、あのー、展示車両だけ見せてもらいましたけど、やっぱ展示車両だけだとこうなかなかつかめな い, い, い、ね、<笑>ところではありますよね。うん、でもなんかさっきからずっとなんかエンジンがかかってないような、あ、でもこれ分かったな。うん、RS は結構 2.4 リッターのターボ あのターボハイブリッドなんですけど音的にはやっぱ少し放射音が大きめでこっちの方があの NA なので、まあ、当然ターボに比べると少し 周, 周波数帯域は高い感じになるので耳に入りにく い, あの大きい音になってくるんですよねでもうこちら THS2 もかなりもう成熟され熟成されてて まあ、当然ながらノアボクシーよりも格上の車、もう乗ってる感じももちろんその格上感というのはものすごくするんですけれども、やっぱ静粛性という意味においても、もう全くやっぱりクラウンだなって思わせてくれる、あの静粛度合いっていうのはやっぱりさすがだなって思うところですね。なので、これ乗ってる感じでいくと、もう直四の n a の車に乗ってるっていう感じっていうのは、あの全然ないですよね。 BMW 私好きで乗ってたんですけど BMW も今までずっと直6だったとで今もまあ3リッターターボの直6だったりはするんですけれども、まあ、一時期こうグレードダウンの車でやはりあの直四の車があったりしたわけなんですけれどもやっぱそれとはまたこう違った感じで直四の車 2リッターの直四の BMW の時のエンジンっていうのは、やっぱりそれなりのこう放射音っていうのはやっぱりしたんですけれども、でもこう、走りの直六から直四に乗り換えたとして、やっぱりその走り の, そのシルキー感みたいなものっていうのがね、やっぱりこうちょっと足りなさっていうのがやっぱりあったんですけれども、これはなんか直四であっても、すごくそのシルキーな感じ。 やっぱりハイブリッドなので、やっぱハイブリッドのこのモータードライブと相まって、やっぱそのシルキーさっていうのがかなりこう、あの、さえわたっているなっていう感じがすごくします、えー。メルゼレスとか BMW の視点でこのクラウンに乗ってみると、 もう同じ感覚で乗れるかなっていう感じがすごくしますね。だから BMW が好きで、メルセデスが好きで、やっぱ欧州車で僕が今までそのセダン乗ってきたんだよと。で、トヨタなんか乗れるかっていうふうに思われてる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、いや、全然ね、いや、乗れますね、これね。<笑>僕すごくセダンが昔、あの、やっぱりクラウンが好きで、 僕一番最初車が好きになったのがあのー、まあスカイラインではあったんですけどでトヨタの車もやっぱり好きで父親がやっぱトヨタの車乗ってたんであのー、クラウンだったんですよねで自分がすごくその時買いたいなって思ってた車っていうのが、あのー、ちょうどクラウンマジスタだったんですよ初代 の, あの V8 ね<笑>えー、だったんですよねやっぱその時からクラウンですごく興味があって憧れてたんですけど、うん でもそこからまた今度ヨーロッパ車を知っちゃうとねやっぱりヨーロッパ車のそのポテンシャルの高さとかあのー、やっぱり直進 の, その安定性の高さみたいなものってやっぱすごくやっぱ高いなって思ってやっぱびっくりしたっていうのがあったんですけどやっぱここに来てあのトヨタの車のね作りっていうのが全くガラッとこう大きく変わってきてで、まあ、クランもまたこれ新しい発想でね本当になんかもう除特急な。 SUV とそのセダン の, その融合の車で本当これ売れるのかなと思ったんだけどやっぱりあの実物見るとねすごいいいですよねうんそうそうそこはすごくねやっぱ感じるし乗ってみてもやっぱりその辺 の, あの良さっていうのがしっかりとね感じれるところが、ね、ありますよねうん でさっきあのヤリスの RS の 1.5 リッター乗ってきましたけどシートもやっぱり<笑>当たり前ですけどあのー、ねシートのその柔らかさみたいなものっていうのもやっぱりしっかりとあるしうんちょっと僕腰がねいまいちちょっとこう合わないなっていうのはちょっとあるかもしれないですけどあでもサポートで変えられるから関係ないなうんサポートで変えられますよねうんあ俺シートもやっぱりさすがクラウンだなってうん 外観だけで見ちゃうとね、なんか別に普通の車と確かに変わんねえじゃんって思うんだけど、やっぱ違いますね。そういう意味では。でやっぱり何、あのー、とにかく静かですね、車内がね。 すごくあのこう外界とこう車内とがこう遮断されてるっていうのがものすごくあの喋っててこう伝わるものがありますよね<笑>やっぱりねなんか自分の声がなんかやたらそこもなんかうるさく聞こえるようなそんな感じすらするんですけどもい や, いやこれはねすごいな やっぱこバッテリー の, このバイポーラ の,、ね、あのバッテリーの影響っていうのもやっぱりこういった一般道で走るようになると余計効いてくるのかなって気しますね。本当に車の質感を上げてるというかちょっと急加速出してみますね。うん、いやもう十分ですよね。で音もそんなになんか家見ないですよね。なんかこう安っぽい感じのなんか4発っていう感じじゃないですよね。 でこっちの方がなんかこう僕ターボまだね乗ってないんで分かんないんですけどターボのエンジン結構うるさいってねちょっとこう評判的にはちょっと初めて出したモデルだからなんかいまいちっていうところもあるみたいなんですけれどうんでもこれはすごく音もなんかしっとりしてて、まあ、今々のトヨタの車みんなそうですもんねだから回しても特になんかこううるささってないしああしっかりと。 なんかこう、FR に乗ってる感じっていうのがちょっとやっぱりありますよねなんかリアがこう沈み込んでグーッとこう前に押し出すまあ四駆だからなんでしょうねでやっぱりこれ FF になったから後ろがすごくこう広くなったっていうのがあるんですけどやっぱりあのー、そう足元がね後ろ座るとすごく広いんですよやっぱりだから FF になるから余計ねこのこの大きさで後ろの その僕が乗っても足が組めるぐらい の, あの広さを確保してるんで、うん、そういう意味では SUV になって後ろも後ろに足が組めるぐらいの広さの確保がしっかりとできて、うん、でこれだけマイルドにでやっぱりこのコンフォートモードあこれ何モードあスポーツモードかああすみませんもう一度行きいいですかすみません これ意外とあれです、ね、スポーツモードとコンフォートってそんな変わんないんですねすごくその辺を感じたやっぱりクラウンって基本的にこのスポーツだろうがノーマルであろうが、あのー、こっちの、まあ、あくまでも 2.5L のこの THS2 での話かもしれないんですけど基本的にその何ていうのかな船のなんか船に乗ってるような感覚で、あのー、路面を捉えて走るっていうのがすごくあのなんかね 性格的にはちょっと変わらないような、なんかそういった印象がすごくありますね。なんかスポーツであっても、なんかその印象っていうのが、なんか特にあの変わらないっていうのはすごくね、なんかこう受けますね。なんかしっとり感っていうのが常にこのスポーツモードであっても、なんか効いてるっていうような、なんか上品にこう、特に二面性っていうのはないんですけど、 なんかこう上、上品ななんかスポーツっていう感じですよ。なんかスポーツモードに切り替わったって感じですよね。なんかね。そんな感じがしますね。うん。なんかこの揺れ方こうなんかこう、よう、なんていうんですかね。こう、ノ ー, ノーズダイブ、リフトが、なんかすごく高級車ですよね。<笑>うわーっとこう<笑>。 やっぱりリアのマルチリンクからだったかと思うんですけどやっぱその辺がしっかりと効いてて。うんあの 車のこの揺れっていうんですかね、まあそういったものもしっかりと、揺れもあっても、こう乗り味っていうのをしっかりとこう確保してくれてるっていうで、トラクションも非常に高くて車も前に進むし、で四駆だからこう蹴っ飛ばしみたいなあの、そういったものもすごく感じてて、なんか FR っぽさ、FR っぽさっていうものがあのしっかりとなんか残ってる、うん、やっぱこれはクラウンですねってみんな言うんですけど、クラウンですよね。 むしろなんかこっちの 2.5 の方が、従来のクラウン の, あ の, 性, 格になのかな性格を受け継いでるのかなっていう、色濃く受け継いでるのかなっていう気がなんかちょっと僕的にはなんかするよう な,、うん、なんか感じをねちょっとこう覚えますね、うん。そういう意味ではあれですよね、これ五百これ万五百五550万で600万ぐらいですかね。 即決してあれですよね。こう買われるお客さんがいるっていうのもやっぱりこうクラウンならではなんでしょうね。<笑>やっぱりね。クラウンにこう乗り継いできた人が乗り継いできてるとやっぱり次もやっぱりクラウン買おうってなりますもんね。あそうですね、えーあ。そういう意味ではだから営業とか特にする必要っていうのもないものかもしれないですよね。そういう意味では。うん。もうロードノイズとかも全くなんて言うんですかね。こう静粛性というかこの機密性というのがもう あのカやっぱりあのセルシオのねやっぱあの LS400 の時代からすげえ静かだったんですけど初代のうんやっぱりこの瞬間トヨタだねっていうところはやっぱりこういう車のねやっぱ作るのはやっぱうまいですよねやっぱりやっぱ BM とかメルセデス・ベンツの方がまだちょっとやっぱうるさい感じっていうんですかねあの C クラスとかね、うん S になっちゃうと、やっぱちょっと違うんですけど、やっぱり大船に乗ってるっていうのが S なんですよね。うん。で、クラウンはどちらかというと、E クラス、あの C とは全然違いますよね。C とは全然違うし、じゃあ E と比べたらどうかっていうと、ちょっと E に近い感じですよね、やっぱりね。どちらかっていうとね。E クラスがやっぱりこんな感じ。でも E クラスってちょっともうちょっとこう、大きいんですよね。どちらかっていうと、乗ってみると。乗ってもやっぱりちょっと大きさをすごく感じるんですけど、うん。 でもすごくその、なんだろう、こう、E クラスらしからぬ、あのー、なんかこう、欧州テイストというか、なんか大船に乗ってるような感じがしっかりあって、なんかこう、欧州車のテイスティングみたいなものもしっかりとなんかあるような。で、若者がこう、デザインしたっていうね、あの話もなんか聞きますけど、うん。だからなんか、車がこう、新しくなって、でもちゃんと継承してるところはちゃんと継承しているんだけど、でも新しくなってるっていうことですよね、やっぱりね。うん いや、これはねいい車ですねなんねやっぱりうんでこれあれですもんね四輪ソーだからあの後ろもこうなるんですよねだから全然こう車の大きさっていうのをねなんかこう感じない感じにくいうん そ, うです、ね、そういった車になってますよねちょっと今度私後ろにちょっと乗せていただこうかなと<笑>せっかくなのでうわ こういったあれですね、やっぱこう段差とか、やっぱり段、段差をちょっと感じにくいですよね。そうでしたね、今。うやっぱこういうとこがやっぱ食らうんですよね。こういうとこね。いやぁ、すげえな、これ。ちょっとどうしらいバックしますね。してみます。<音声>いややっぱりミリバンで500万するって言っても、 やっぱり高級車はやっぱり高級車ですよねえー、すげえいやこれはいいですねあいいよ良かったわはいでドライバーチェンジを今してまして後ろに乗せていただいておりますうんやっぱりですねこうショールームで一回ちょっと乗 し, 乗してもらったというか車を見せてもらったんですけどやっぱりその外で乗ってる 時の状態とかなりりやっぱり違いますねで車自体の仕様は同じなんですけど、やっぱりね、シートがやっぱすごくいいです。すごくシートが、後ろも、あの前のシートと、前のシートもすごく良かったんですけど、後ろのシートもやっぱりすごく、単なるなんかソファーっていうか、単なる椅子じゃなくて、ちゃんとしたソファーになってます。で、これ上級グレートとかになると、あのー、 リクライニングとかもやっぱりできるようにはなってるようなんですけど、うん、この仕様のものはまあそれがついてないですでこの肘掛けのところにボタンがついたりするわけなんですけど、うん、やっぱりどうせ買うんだったら、うん、後ろもちゃんとリクライニングができたりとか、うん、そういったものの方がよりあの満足できる車になるんじゃないかなって思いますね やっぱこうタクシーに乗ってるような感覚っていうものがちゃんと、うんまあ、それちょっと言い方が語弊かもあるかもしれないですけどクラウンの今までのこうクラウンっていう車の、えー、感覚っていうものが、ね、しっかりと、うん、味わえます。で SUV なんですけど、なんかやっぱり私乗ってる感じだと少しこう車高が高い感じっていうのはあるかもしれないですけど、でもなんかこう窓のその開口部自体が結構あの今までのセダンに比べると少し狭くなってる分、あの特になんていうのかな乗った感じでいくとこう SUV に乗ってるっていう感じっていうのは結構受けにくいかなっていう気がしますね。なんか乗ってる感じはもう普通のなんかセダンの車に乗ってるっていうあの感じがすごくしますし、 うん、でやっぱり何よりあの先ほども同じ話をしますけどすごく音が静か後ろもすごい音が、ね、静かですねでもう21インチのなんかタイヤを履いてるかのようなそういったもうなんかもう突き上げとか、ね、そういったもう余計な、ね、言葉ロードノイズとかもうそういった余計な言葉も一切あの必要ないぐらい の, あの、ね、乗り味になってますね。 でこれ今普通のモードになってるんですけど、うん、全然もう普通 の, このノーマルモードでもう十分な、ね、乗り味で。スポーツにも試したんですけど、全然スポーツも、あのー、なんか通常 の, あの車の、あのー、なスポーツモード、ノーマルモード、エコモードみたいなその二面性があるようなそういった乗り味じゃなくて、やっぱりこうクラウンならではのこうなんか熟成したなんか乗り味。 いうんですかね、まあその中でもその中でのなんかこうスポーツノーマルエコみたいな、まあ、そういったね乗り味になっててもう全く乗ってる人間も特にこうあの嫌味を全く受けないそういったね乗り味になってるかなっていう感じがねすごくねしますねうんうんでエアコンもねなんか思いのほかねよく聞きますねこれ後ろ まあ、こ, 普通にここにも送風口普通が付いているというのは特に変わりはないんですけどなんかしっかりとあの前のエアコンがこう後ろにもちゃんとこう届くような感じですごくゆったりとでエアコン自体もすごく効いてくれて暑いなという印象も全然受けないですね。うん 今ちょうどこうゴツゴツした旧道ですね道を走ってるんですけれども、まあ、ちょっとこうゴツゴツした感じっていうのはやっぱりこうイ21インチになってくると感じるで21インチ以外のホイールあのインチダウンももちろん選べたと思うのであのインチダウンしているこのゴツゴツ感がやっぱりちょっと気に入らないっていう方 よりそうクラウンらしいあのソフトな乗り心地を求めるということなのであれば、うん、インチダウンっていうのも選択肢としては あ, るありなんじゃないかなっていう気がね僕の中ではします、まあ、もちろんかっこよさっていう意味においてはあの21インチの方がもちろんかっこよくていいとは思うんですけれどもやっぱりこう若い人たちが買うわけじゃなくて、まあ、当然クラウンオーナーの方ですと年配の方がね買われたりするケースっていうのももちろんあるとは思いますので そういった意味であの従来のクラウンの乗り味の方がいいんだっていう方にとってはあのインチダウンというのも全然いいんじゃないかなという気がしますそうすることによってこういった普段のこういった道で走った時のゴツゴツ感というのがもう相当緩和されて本当にクラウンらしい乗り味になってくるんじゃないかなっていうことをねすごく乗せていただいて感じましたはいってことで今回はこちらの、えー、と新型クラウンこれは 2.5 リッターの ths2 こちらの方のご紹介を今日はいたしました当チャンネルでは最近は車系のガジェット、まあ、車系以外でも最近ガジェット紹介をしてるんですけれどもグリーンファンディングそれから幕開け等の今までなかったような用品の紹介等も最近はやっておりますので、まあ、いち早くチェックしたいという方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いをいたしますそれでは失礼をいたします